皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年5月30日、超便利ツールの福引景品が更新されました。大地の箱舟プリズムが値上がりするというのは読み通りでしたね。そして、ニャニャンの仕草書が2等の景品になりましたが、思ったより値下がりしていません。でも、このお値段なら買ってもいいんじゃないでしょうか。買いました。 道具最適術の仕草書は400万ゴールドコースみたいなのでしばらく様子見です。これがニャニャンの仕草です。実にあざといですね。これは確かに37万ゴールドの価値があったのではないでしょうか。100万ゴールドで買ってもお釣りが来るあざとさだと思います。大地の箱舟でキラキラマラソンをしていますが、やはり前が見づらいですね。動く煙が地味に視界を塞いできます。 そして、胴体が大きいので、キラキラポイントにエイムを合わせるのも慣れるまで大変です。でも、やはりこれは使っていて気分が上がるので、いい買い物でした。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。